この動画ではバーチャルモーションキャプチャーのカメラ、アングル図の絵作りについて説明したいと思います。特にビートセーバーを使ったゲームの録画におけるカメラ作りについて説明します。では早速始めていきたいんですが、まず最初に SteamVR 立ち上げておいてください。そしてコントローラーを一つ有効に、必ず有効にしておいてください。まあ、通常通り全部起動させても大丈夫です。 あえて1個です。で、バーチャルモーションキャプチを起動する前にリブを立ち上げます。そして、ランチコンポジターを押してください。なぜ、ランチコンポジターしてやる必要があるかというと、エクスターナルカメラの基準にする。この仮想トラッカーですね。リブの仮想トラッカーを電源を有効の状態にしておいておく必要があるからです。 準備整ったのでバーチャルモーションカプチャーを起動しますモデルを読み込んでいきますはいこの状態ではいつも通りセンターを向いていてちょうど0のポジションになっていますこの状態では 左クリックとかを押しても移動できないんですが、コントロールパネルカメラフリーを選択すると、左クリックやスクロールの真ん中のボタンをクリックしながら移動させることで、このようにカメラを自由に移動させることができます。さらに便利なチップスとして、オルトキーを押しながら右クリックすると、キャラクターを中心にカメラを動かすことができますこれがとても便利です。 リットセーバーやるときのカメラ作りの一つ覚えておくべきこととしてはリットセーバー正面向いてるプレイヤーどこ向いてるかっていうことを覚えておく必要がありますちょうどゼロの正面向いていてキャラクターのこの手前から奥にちょうどノーツが飛んでくるような絵になっていますこうやってひっくり返してやるとちょうどいつもみんな自分たちがゲームするような感じで 奥から手前にノーツが飛んできます。なのでこれをちょっと動かして端っこに寄せてこんな感じですかねもうちょっと回した方がいいかなはいこうやると斜めの方向からこういう感じでノーツが飛んでくる絵が出来上がるという形です 手作りができたら、この設定を出力していきます。コントロールパネルの設定タブ、詳細設定、コントローラー番号で先ほど起動したトラッカーリブバーチャルカメラ、エクサーナルカメラを出力、適当の場所に保存します。これで設定ファイル書き出しが完了しました。次に、この設定ファイルをリブに読み込ませます。 リブに設定ファイルを読み込ませることで、バーチャルモーションキャプチャーの絵とリブの絵が一致するようになるわけです。リブの画面を開いて、カメラ、常にカメラを作成されていると思うので、エディットで編集します。キャリブレーションを選択して、インポート。インポートフロムファイル、先ほど作ったファイルをインポートします。 読み込み完了しました。したらセーブで閉じます。最後に絵作り、本当に合っているのか確認してみたいと思います。ゲームランシンクランチで立ち上げてみます。えっと、バーチャルモーションキャプチャーのウェブ カメラを今有効にし忘れてるんですね。ここで有効にするってやると、まあ、これはですね私がグリーンバックにしてるからですねなのでこれでグリーンバックを選択よいしょはいはいこれで完全に一致してることがわかると思います以上で説明終わりたいと思います ご清聴ありがとうございました。